のの腕は細くくなななららんんしし姿勢もも背中の肉も取れにくいしなかなか腹を引っ込まん実は股関節に原因があるかもしれません。今回股関節をしっかり動かすことで、リンパの流れが良くなり、老廃物が流れやすくなり、姿勢が良くなり、体幹に力が入りやすくなって、お腹がへこみ、痩せる体が作れます。座って一緒に股関節を広げていきましょう。まずは股関節のチェックをしていきましょう。かかとを手前に引き寄せて、どのくらい 足の角度がいきますでしょうか ?45 度よりも少し下まで行くとバッチリです。45度より上になっちゃうよ。手が前に出しにくいよっていう方は股関節が硬く、老廃物が溜まって下半身痩せしにくくなって姿勢が悪くなります。一緒に伸ばしていきましょう。まずはかかとを少し前に出して膝を動かしましょう。楽にね。 股関節とももお尻力を抜いて広げていきましょう手を後ろについてもいいですまずはね股関節周りの緊張を和らげましょう筋肉の硬い関節の硬い人はそこの筋肉がね緊張しやすく敏感になってますんでまずは リラックスさせることが大切ですはい OK 初めのチェックから一番最後にもう一度チェックしますんでビフォーアフター取っていきましょう今の足の位置で今度は片足を横に伸ばしましょうその足を振りますあと、手後ろについてもいいです まずは片足ずつね股関節を開いたり閉じたり動かしていきましょう楽な上半身の位置で行ってください反対足がねつい人はねちょっと足上げてもいいですまずは片足ずついきましょう股関節がね変われば骨盤の位置も変わってきますので 中のへこんだ姿勢が作れます。はい、反対も同じように行きましょう。あと、しっかりね足を振ると股関節がね動いている感じがわかると思います。基本的には。 まんんべなく運動をしてなければ股関節いたい内側を向いてます内側を向くとお尻が後ろに突き出ますんでそうなると骨盤が前傾して足の疲れが取れないお腹が出た姿勢まっすぐな姿勢が作れないんで上体そった形になるんでね股関節をしっかり開くことがね大事ですはい 後の両足開いて同じように振りましょう振り方はねもうバラバラでもいいです一緒に振ってもいいですとにかく力を抜きましょう上半身はラフなところでいいです 結構、ね、こういう緊張を緩むことをせずにストレッチに入ると逆に硬くなりますんでね痛いと思ったら力が入ってもう伸びないんでまずは力をね抜いていきましょうはい片足開いたままで反対足は内側に倒しましょうこのまま止まっておきます行きましょう これはね体が後ろに行くよりはちょっと前に行った方がいいですそしてちょっとね内もも下につけてる方に体をちょっと 倒, に倒して股関節の感じをねじんわりじんわり伸ばしていきましょう痛いと思うと力が入っちゃうんで、ね、痛いからの手前でね和らげるようにしましょう 伸ばしていきましょうよし反対ももも一緒です足をを倒したら内ももを下につけるこれどっちかやっぱりね片方か硬くて片方やおいっていうのが普通ですんで両方ともね同じように炊くと同じように柔らかいっていうのはあんまりないんで。 痛いなと思ったらね少し柔らげていいです体を動かしてね痛いかなで、ね、柔らげる痛くないようにねまずは行きましょうどんどんバージョンアップしますんでまずはゆっくり行きましょう、えー 片足伸ばして片足曲げますできるだけ足が低くなる位置の足の位置で合わせてくださいこれで少し前屈です前かがみに出せたら柔らげるたまにつま先を上げてみてください痛いかなと思ったら手前で戻します だんだん、ね、体の緊張が緩んできて、股関節周りね伸びてきてますんで、はい安定も一緒です。グっと伸ばしたら戻す。 を一番初めのチェックの時に硬かったよーっていう人も股関節だけではなくてお尻とかももも関係してますんでしっかりねいろんな角度から今回はベタっとつくように組み合わせたメニューになりますんで必ず最後までね頑張って最終チェックリボォワッター出していきましょう。 はい今度はしっかりかかとを引き寄せて体を倒しましょう交互に少しずつね足を開いていく感じで両方の外ももがね床につくように だだんだん開いていてきましょう開く倒す時に開きます体を揺らしているというよりは足を下に押さえながら体がついていくイメージ倒して体がいくっていうイメージです 肘を少し前に出しましょう。手も前に出しましょう。これ止まっておきます。これちょっと体をね、たまに揺らしてみて。足も動かしてみて。違う方向から伸ばしてみましょう。 少しで終わります。頑張ってください。ああ、はいラスト。かかとをしっかり引き寄せて、手で足を押さえて、胸を張ってキープ。 体を少しね前後に動かしながらたまに手で押さえる戻すピタッとねつく人はねもうしっかりついてもいいです太陽筋肉が反発するよって人はね押したら戻すっていうイメージで力を少しずつね抜きましょう これがペタッとつくとね、ほとんどの場合が姿勢が良くなります。リンパの流れも良くなります。OK。それではチェックをしましょう。かかとをしっかり引き寄せて、どのくらい行きますでしょうか。始めよりも下まで行ったよっていう人は。 グッドボタンとコメントで教えてくださいタートル初の書籍が発売開始されてますたくさんの方に手に取っていただき a m a z o n 1位を取ることができましたもしまだ手に取ってない方は Amazon または書店にありますのでよかったら手に取ってみてください